で、ポリネは今から勉強したところ覗くなら丸い方が覗きやすい。<笑> 皆さんこんこにちは、リナですで。今ですね、あ後ろあんまりよく見えるかどうかちょっと見えるんですね、あ今日の数はもうとんでもない、ね、私の自転車ですね、もう今のとこ多分、もう倒れてある、<笑>その近くの駐車場ですね、もう今日の数は本当にやばい。<笑>今の音は今の 私の荷物までねもうもう財布あーあーもうもうありえないでは続きましょうで私は今富士川口区駅にいますで、ご覧の通り山梨県に引っ越ししましたねお引っ越ししましたで もうすぐ甲府、甲府行きのバスを乗って、今からビザの手続きが必要となります。ね、え私は外国人で、で毎年毎年、ビザの手続きをやらないとね、もうなんか、毎回、ね、3年とか5年お願いするんですけど、毎回1年、1年1年、もうめんどくさい、ビザをあげてください、もう。 <笑>とりあえずあ今何時間のでしょうか私まだ間に合うのか な, なんかおおよしまだ5分あるよかったよかったセーフでまあバスに乗ってちょっとコップの方を行きたいと思います じゃあここでお待ちします。 オフま で, おお疲れたでも天気はよくてよかったおは疲れた。はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははに、は ちょっとコンビニによってで、まあ、何か食べたいかなと思いますで今はその桜の下ですね桜の下に座ってでちょっと何か私のコンビニのお好きなおやつはその豊川かもしれないあまりロマンチックな感じではなくてごめんなさい<笑> で、甲府城でございます。今日はですね。そもそもその観光する予定なかった。今ちょうどその二国管理局まで行って、その収容出して、で、まあ、結構待つっていうところかなはい、ちょっと。私の声届くのかな。 れもしかしてもう桜桜が咲いてるのでしょうかちょっとじゃあ確認しましょうなんか太陽が青空と太陽がもう人生は最高確かにもう<笑>まあまだつぼみですねまだ少しだけ早いかな へえ入ってもいいかな入ってもいけないかもしれないまあじゃあえ結構走ってる人が多いなうん一個と一個と私も走ります い, いやカメラカメラのまま走っちゃダメへえ じゃじゃんじゃじゃんちょっとわかえ<笑>雪だったもうその天気は雪一体どこからどこから落ちるのかなまあとりあえずねえじゃあ古墳はそもそもなんか観光する場所が多くて神社とかまあ温泉もいっぱいあるし山の方すごく美しい 有名な観光地があるらしいんですけど、ね、私ここにまだ戻りますなんかそのビザの結果を知るために毎回こう回甲府に戻らないとでその時は早く来てなんかちょっともう思いっきり観光するのかなと思います今日はたいまあ観光する道具よりもなんか<笑> カヌー局にまで行ってなんか資料を出したみたいな動画でございます。と、そのカヌー局の人ですね。顔が渋い。申し訳ないです。でも顔は本当に渋いよ。なんかその、全然笑わない。厳しく、厳しい声で、厳しく質問をするとか。ねビビってる私は。なんか 大丈夫の会社らね、みたい、もうでなんか、みんなは見えるかどうか、これは雪だよ雪だえー、なんか、風が強くてもなぜか、空のどこかから雪が降ってますえー、不まあ、とりあえず、ここは階段があるので、じゃあちょっと登ってきますなんか、太陽と雪の My God, put the glasses. 覗きかございますしかくにいぞきあうんじゃあひかくかんじで覗ぞきましょう。 リーナは今から勉強したところ覗くなら丸い方が覗きのきやすい<笑>で私は最初ちょっとスキップかな<笑>と思ってでも皆さんの前ですね走ってる姿を見てで私も頑張らなくちゃな<笑>と思ってじゃあよしのボールよ<笑> います。今日は少し疲れただけうふおおで今左側ですねまあ右か左今動画にどうなるのかな逆になるのかなこちらでこの花はロシア語でマグノレアマグノレアという花で日本語はちょっとわからないなねえすごーい 花が本当にいっい。おおなんかあれですか何かふわふわふわふわのものがいらっしゃいます。おー犬ちゃんが参りました。<笑>こんにちは。<笑> こんにちは。<笑>こんにちは<笑>